皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。4月27日、チームクエストは、魔法の迷宮が、いつも最後まで残ってしまいます。特に、今日は結構な回数が残っていたので、メタル迷宮招待券で消化することにしました。レベル上げもできるので、一石二鳥ですね。ロイヤルストレートスライム、超惜しかったです。 でも、レインボートーテムのレイドなので、むしろ出なくてよかったです。レインボートーテムの時に出ても、おそらくふわふわバニーには届きません。やはり、最低でもレインボーゴーレム以上が必要であり、できればレインボースライム以外のレイドはやりたくありません。というわけで、最近では、赤い宝箱が出たら、一度席を立って、宝箱を捨てることにしています。やはり、最低でも黒い宝箱以上を開けていかないと、ハイスコアは狙えません。